こんな仕事、するんじゃなかったー。自転車の泥よけ、外して乗ってたタイプ。こっちも泥まみれなんてもんじゃなくてマジッさ。米軍の人たち、雨降ったらどうしてたんでしょうね。戦争映画にオープントップのジープが出てきたとき、毎回笑っちゃいそうだ。 高田駅前だって陥没したんだ今化石災中の土その場で空いた穴に埋め立てろ左フロントタイヤ落ちてね化石災中のトラックは荷重の大半が荷台に集中しているつまりフロントは天空をショートカットできるというわけだあと文字 B というわけかからのおもむろに石を砕くおじさんお お, おぶったぎるんじゃねえ。 フロントに荷重がかからないなら、持ち上げてしまって車重で後輪を押し付け、トラクションに変えてしまえばいいのだ。ポルシェ911にインスピレーションを得た牽引法、まさに能動でポルシェ。さあ、車高を下げるときは、普通はドメぐらいはクリアできるようにするよね。なあ、そこ崩しちゃって、建物倒壊しないかバイクのカウリングと同じ、応力はかからない。 を引きちぎったら頭が残ったみたいに本体まで持っていかれたんだけど何この工作自転車より遅いやん Nintendo3DS 結局みんな 2D にして遊んでたやつな RF じゃなくてホロ屋根の方のロードスター買って大半の時間を占めて過ごすようなものもう3ヶ月間はバイクに乗ってない人がなんか言ってる寒い暗いプロテクターめんどくさいオープンカートバイクの違いは快適性と安定性にある片落ちベンツのカーシェアでも借りてインスタ用の写真を撮りに行け 盛大に逃げてて磋怖いならちゃんと紐かけとけよなついていけねえよいつもそう現実がそこにあるだけなんだあのさあステイホームすれば親しい人に嫌がらせをしお出かけすれば世の中全てに迷惑をかけるタイヤがタイヤが根元からちぎれた ホイールナットを規定トルクでとか、これはそういう問題じゃないんだ。すべてのドライブ動画において、運転手のことを下手くそ認定してくる、ロードスターアイコンの人も字記に あ, あなる。自動車学校の SNS アカウントが、どうしてこの後にを読んで伸びるんだと思ったら、まあ確かに、運転機能くらいなら勝てそうだもんね。綺麗な砂浜が隣にあるじゃろ、岩場に埋もれてるじゃろ。ネットの口論って、こういうことだ。お酒。 私から見たらアルコールも SNS もドラッグだからねそりゃ依存してたら精神と聞くよねちょっと待てダブルエアコンってどういうことだ冷房暖房の吹き出し口が左右別で夏に寒がる女子に暖房口が冬に暑がる男子に冷房口が向いていそうな色は坂の一方通行を対面通行にしたらこうなるんだな紅葉の季節の色は坂混雑がひどいと聞きましたが 無能の仕事術なみんな上流に排水するんだからな自分のバイト時代の無能経験をもとに自落コメを書いたらコメント欄の自称 ADHD から言い過ぎだと書かれる私より精神状態おかしい人みんな自殺してると思うんですけどなお無許可点テント排除どういう状況なんでしょうかね場所取りの排除キャンプブーム嫌いな人ちょっと油断してると すぐに見てる側を置き去りにしようとするよな。電子ロデオだぜ。神聖な b g m がまた、草。そのうち後乗せカウンターウェイトと、それを乗せるためのクレーンも現場に配備されるぜ。一丸引き戦車の走行みたいに言われましても。お、これお馴染みのやつじゃん も草あいつ絶対 e t c ゲートに50キロくらいで入って跳ね飛ばしたことあるよなそしてこっちはトレーラーが横転したまま走り続けるそして始動中のエンジンにネジを放り込むあ ?YouTuber あるあるのエンジンオイルなしでエンジン動かしてみたのノリですねやべ落としてんなおいな声ネジまー、あ、トヨタだってエンジンを無限に回す実験してたし建築的破壊とただの破壊<笑>建築的議論とただの相手のせい<笑>わお。何<笑> 自動車のラッピングと同じかつらはファッションアイテムねえそのカメラいくらすんの ?50 万円とかそんなもんじゃないはずだなんでお前らはそんなに高く積むんだ いや、日本の軽トールワゴンも似たようなもんかもしれんけど、頭上にゆとりがあるとか、時代遅れの軽自動車規格に収まってるとか、そういうのが大事なんですか、もともと安く自動車を持つための規格だったのに、新車価格が300万円に迫るとか、120キロ制限時代に排気量もサイズも据え置きとか、あの少年投影面積じゃ、ますます高速性能は悪化しますね。アイドリングストップより大事なもんあるやろ、倒れなかったな。 しばかりバギーなんてなかったんや宇宙戦艦ヤマトのドレッドノート級みたいに適当につけやがって段ボールに触るの強度大丈夫そうだろうと思ったぜ段ボールなめんなオリンピックジャベットとして活躍したんだぞ段ボールベッドなんかすぐに崩れてしまうわいあのさぁ言ってあるあるの料理に対して皿が大きすぎるやつやんけ あやや、飴をなめました な, んんなこれがあるからミリンは危ないんだ。雨天時の前輪の使い方は、汁物が揚げ物の衣に染み込んでいかないように、ビジホの朝食ビュッフェを盛り付けるような難易度だ。クロワッサンを、トレイにこぼさないように食べろ。死んだんじゃないの何が起こっているんだ。おい、おいおいおい、おいおいお い, おいどうなってるんだよわ。爆速でしっ転がってくるしゃべるか、あの画質で原因の推定はできない。 あんなもの見せつけられちまうとミニダンプが道路脇に墜落しててもなんとも思わねえよなホイールドーザーで引っ張り上げるというカッターナイフが見当たらないからボールペンで開封するレベルの妥協作これはなんだまさかダンプにおいてもオーバーステアが発生したというのか死んだんじゃないのせめてサスペンションの伸び側とスタビライザー強化しとけよかっけー。 さすがスポーツ選手、胴体視力の余裕が違う。エロサイトのワンテンポ置いて上から降りてくる、ステルス広告も避けられずにクリックしてる俺たちとは、生物としての基礎能力の次元が違うな。だからショベルで持ち上げるときは、必要以上に遠くに持っていくなとあれほど、こっちはどうしたって言うんだ、まるで化石祭前提設計のせいで、からみじにすっぽ抜けたかのようだが。 ホイールの面が気になる。どこぞの赤シルビアの人みたいに40ミリくらいのワイドトレッドスペーサー入れようぜ。うっさくてくさ、プリウスのアイドリングより音量でそうは何この動画は子供用滑り台、大人が滑った時のことまで特定に入ってるんでしょうか。ないのハートマークで茶かすなや、女の人を怪が寸前やったんだぞ。 スクーターでもミサイルし電動キックボードでも暴走事例あるしこりゃもう馬に乗るしかねえなおい木で車が破壊されたことに加え大量の花粉を取り込む結果になったぞあの人花粉症で死ぬんじゃねえか人間って車で卵料理するの好きだよな原始人の血がちゃんと流れてるなあ、あの人は何を配ってるんだ飲料コップには見えないんだがタオルどこの自転車レースだっけこうやってコースに出て大転倒を引き起こした人いたよね スポーツにおいて応援は大事だぜ、インターネットの時代に、太陽の下で健康なことだ。うーんー。は小学生の頃に必ずクラスにやってる子がいた、指を切り離す手品的なものだろ。バキの作者が、なんかいい具合に本編に絡めてほしい。ほう、アライグマか。一時期 Twitter でアライさんになってた人、今はアーニャやってんのかね。子供にアーニャのコスプレさせて、親の道具っていう社会風刺にしようぜ。 今回本当と泥動画だなおい中国的道 CG シリーズの次は中国ティックドリフターズかフレーム歪んでね気に負ける鉄。彼らを笑う者は二度と割り箸がパックリ中央で割れなくなるアハハ